ありがとうございます今年は今までとは一味違う優和会のスタイルで凛として輝ける演舞をいたしますのでご声援よろしくお願いいたしますあでやかな皆さんが登場してくださいましたそれでは改めて紹介したいと思います浅なる子優和会ですどうぞご紹介ありがとうございます浅なる子優和会です精一杯踊らさせていただきますのでご声援のほどよろしくお願いいたします 誘惑光その先。 Bye. ちょっと雨が降ってまいりましたが。雨の